ちょっとした刺激を求める方におすすめの神社です紐を引くと男性側と顔を合わせてお話ができます紐を引きますねせーでー、はい、ということでですね今日はとっても面白い温泉があるという評判のお宿さんに来ていますじゃじゃーん小泉角さんです 長野県にある小尖閣こちらにはですねちょっと変わった温泉がたくさんあるということなので一体どんな温泉か今から試しに行ってみようと思います行ってきますお、うんうんうん ッドバスもあってもありますね実はですねこちらのお宿さんシャワーも全て天然温泉だそうですなんて珍しいではメインのじゃじゃーんお見合い温泉わなんだあれえ何ですかすごい神社がありますよ見えますかなんとですね温泉の真ん中にドンと神社がお見合いが。 はととでいいただきます<笑>緊張するお見合い神社には正面ミスがあるねえ ま、はいというおみやい神社なんですけども硫黄の匂いも香るしっかりとした温泉に入りながら。 楽しむことでできる一石二鳥の温泉ですね私こういう変わったところ結構好きなのでここは私の中では結構忘れられない温泉トップに君臨してくるんじゃないでしょうかしかもですね中の宇宙もすごくしっかりしていて本当に温泉を楽しみに来るのも最高だしちょっとした出会いのきっかけにもなりますこういういでも 素敵な温泉だと思っております。皆さん一度お参りに来てみてくださいということでですねもう一つ面白い温泉があるということでそっちにも一回行ってみようと思いますカラオケ貸し切り風呂マイクモニターの奥にえっ湯船